皆さん、こんにちは。国際語学研究所の小見堂です。私がアメリカのシアトルで仕事を終えて、シアトルのタコマ空港の搭乗待合室で成田行きの飛行機を乗るのを待っていた時でした。私の隣に 3歳のアメリカ人の子供とお母さんが一緒に座っておりました。子供は美しいネイティブの英語でママと話をしていました私はアメリカ人の3歳の子供が話す英語を聞いた時、なぜ この子供が上手に流暢にネイティブの英語の発音で英語を話すことができるのか不思議に思いました。日本人が10年かけて英会話を習っても英会話を話せるようにならないのに。 アメリカ人の3歳の子供は誰にも習わなくても自然に流暢に日常会話を話せることがとても不思議でたまりませんでした帰国してから友人や知人になぜアメリカ人の3歳の子供が 流暢に英語を話せるのかと尋ねてもアメリカで生まれアメリカで育ったらなら英語を話せるのは当たり前だろうと言われておしまいでしたそれから私はアメリカ人の3歳の子供が自然に流暢に 英語を話せる訳を探す研究に取り組みましたアメリカ人の赤ん坊は生後2歳6ヶ月で英語の言葉を話せるようになりますなぜ2歳6ヶ月でアメリカ人の子供が 日常会話を話せるようになるかのわけは世界中でまだ誰もその訳を解明されていない言語学の研究でした国際語学研究所はこの答えを見つけるために英語の言語学の研究に 取り組みましたこの研究は英会話を暗記力で覚える勉強法ではなくアメリカ人の3歳の子供が自国の英語の言葉を覚えた同じ覚え方の方法を探す。 研究でした日本人がどのようにしたらアメリカ人が話すネイティブ・スピードの英語の音を聞き取れるのか日本人がどのようにしたらアメリカ人と同じネイティブの発音で英会話を話せるようになるのかそして アメリカ人は英語のリスニングをするだけで英語の単語を脳に記憶できます。日本人が英語のリスニングをするだけで日本人の脳にどのようにしたら1万語以上の英語の単語を記憶し英語の 単語を脳に増やしていけるかの訳を解明することが最大の問題でした。この3つのことを解明することでアメリカ人の3歳の子供が英語の言葉を覚えた同じ 覚え方を探すことができれば日本人の誰でもが英会話を覚えることができるようになる研究でした最初にアメリカ人が話す英語の音と日本人が話す英語の音色の違いを 一つ一つ解明していくことでした二つ目にはアメリカ人が話す英語と日本人が話す英語では英語の声の高さ英語の声の長さが違いますこの違いを 解明ししていくことでした三つ目にはアメリカ人が話す英語と日本人が話す英語では英語の言葉のリズム抑揚の波が違いますこのリズムの違いを解明していくことでした 4つ目には日本人の脳がなぜ英語をヒアリングするだけで英語の単語を脳に記憶し英語のボキャブラリーの単語を増やしていけないかの訳を解明することでした。 1番から4番の問題を YouTube でアメリカ人の話している英語の音を聞き取りながら英語の音色の違い英語のリズムの違い英語の音の高さ長さの違いが 一体どこから出てくるかの訳を解明しました。また脳が母国語の言葉の単語どのように脳の記憶の回路に保存して言葉を覚えているのかの研究の解明には 7年の歳月がかかりました。それは自分の股間で英語の音を聞き取り、道なき道を手探りで探り当てていく時間のかかる研究でした。この研究は人間の脳が 生まれた国の言葉をどのようにして覚え生まれた国の言葉を話せるようになるかの脳と言葉の言語学の研究でしたこの言語学の研究は赤ん坊の脳噛んで覚える英会話言葉と 脳の権利の3つに分けてご紹介いたします。